紅白、氷川清、休業前ラスト紅白。ドーショードアデ手舞台セットでスタジオ共学。大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦 57.20 が31日、東京、渋谷の NHK ホールなどで行われ、今年いっぱいで歌手活動を休業する氷川清、キヨ45が特別企画に登場した。披露した。 限界突破×サバイバーは、テレビアニメ、ドラゴンボール調のオープニング曲。氷川が演歌歌手としての枠を飛び越えたことを象徴するようなロックナンバーで、紅白ではメドレーも含めると3度目の歌唱となった。氷川は歌手、小林幸子の衣装を思い起こさせる、フェニックスのようなド派手の舞台セットに乗って登場し、スタジオを驚かせた。 自身は全身金色のド派手衣装で熱唱した。歌唱後、僕は必ず帰ってきますと伝えた。00年、箱根八里の半次郎で紅白に初出場してから23年。08年には、清のずんどこぶしで大鳥も務め、演歌界の貴公子とも呼ばれた。その反面、多くの犠牲を払ってきた氷川は、今年1月のコンサートで、一歩外に出ると、 全国どこに至って、氷川きよしと指を刺される。ありがたいことなんですけど、たくさん嫌な思いもした。そこから離れて、一旦今の自分を見つめ直したいとファンに報告。年明けから期限を定めずに休業に入り、毎年、欠かさず立っていた紅白のステージも、今回で一区切りとなる。多様性が叫ばれる近年。 近年は音楽ジャンルや性別すらも超越した言動で注目を浴びるヒカは NHK からの打診で今年は白組でも紅組でもない特別企画での参加になった番組の加藤英明制作統括は番組の企画ですので今年は活動休養される大きな節目を迎えられるということで我々からお願いして 特別枠での出場といたしましたと説明している。5日放送の NHK、気合いなパーティーから、氷川きよしと最高な夜で、氷川は、活動休止後について言及。私、調理師の免許を取ろうかなって思って、来年、お仕事ちょっと休養するから、海外は絶対に行きたいですと、願望を口にしていた。一方で、歌への思いは持ち続ける。 これからも歌い続けていきたいですし、ずっと皆さんに忘れないでいてほしいなと思いますねとも話しており、その願いを込めて熱唱を届けた。73回目を迎えた今年の紅白は、大修工事を終えた NHK ホールで2年ぶりに開催。同所でのあり観客での開催は3年ぶりとなった。司会は大泉洋、3年連続と橋本環奈、